皆さん、こんにちは。このプレゼンテーションでは STMicroelectronics の無線用3 2ネベマイクロコントローラー s t m 3 2 w b 製品の簡単なご紹介と s t m 3 2 w b を使った無線技術のデモ紹介をいたします。こちらは市場でよく知られている様々な無線技術を示しています。 通信可能な距離や推進速度によって4つのカテゴリーに分かれています。短距離推進部分は Bluetooth ローネージや叫びなどの無線技術が終了となっています。弊社は IoT アプリケーション開発に向けて市場での全ての無線技術に対して STEM さんに 30mm マイクンをベースとした対応可能な提案を用意しています。 中にも期距離通信部分は STEM32WB1 チップマイコン製品。低消費電力で長距離通信可能な APWA 部分は STEM32WL1 チップマイコン製品などで対応しています。こちらは STEM32WB マイコン製品の基本構成になります。弊社の低消費電力対応マイコン STEM32L4 で採用実績がある AMGuardex M4 コアと m c o r ッ a x M0 Plus のデュエルコア構成になっています。M4 コアはアプリケーションや強化したストレート機能の制御 用, 用として活用できます。M0 Plus コアは無線推進制御用に活用します。STM32WB マイコンは3種類の 2.4GHz 無線規格を準備しています。1つは Bluetooth 5あるいは Bluetooth Low Energy です。 それから最新の IEE802.15.4 規格に対応し、スキビ 3.0 やトレッ d 規格にも準拠しています。Bluetooth LoneG 及び IEE802.15.4 規格を共存可能な静的及び動的モードも入っています。最後に 2.4GHz オープン規格ベース とする独自使用プロトコルにも対応していますシアは s t e m 3 2マイクをベースとしたさまざまな無線技術向け開発環境を用意しています。セルラー無線開発環境もございますが、今回ご紹介するデモでクラウドと推進するために使っております。 こちらは STEM32WB マイクロの Bluetooth ローネジと叫び 3.0 無線通信規格を利用した膨大なネットワーク環境を搭載するディモの動画です。このディモでは他にセルラ無線技術も使ってクラウドとの通信を行っています。今回のデモは IoT 分野のホームオットメッシン環境が実現可能なスルーシン提案を考えて用意させていただいております。 近隣つながる家あるいはスマートビルとした環境はホームネットワークを通して簡単に通信できてユーザーフレンドリーな日常生活を促進させております。特にホームオートメーションにおいては、セ赤火無線通信技術を利用して膨大なネットワークの制御が可能となり幅広く採用されています。 事例としては、ライティングアプリケーションのネットワーク化などになります。今回のデモでは、ネットワークライティングアプリケーションを想定して、80個の LED ライトをエンドノートに使っております。この膨大な LED ライトネットワーク環境の無線通信やアプリケーション動作を s t m 3 2 w b が問題なく制御できることは、試験いただけます。 まず、リモデスが割れている s t m 3 2 r b の特徴をいくつか説明いたします。内蔵フレッシュメモリー搭載していますが、膨大なネットワーク環境の設定や各エンドノートのアップデート情報をダメミリに書き込みするオーバー d ー機能に適用します。t u エ l Core Architecture は、アプリケーション制御と無線制御を別々で行える ため、ユーザーさんの使い方に妥協しません。リモでは一般的なスマートフォンも使っておりますが、Bluetooth ローネージによってネットワーク環境のブリーチ的な役割ができます。s t m 3テレビ に, にはセ赤ビ3 0 9 0 0も組み込まれており、最適及び動的モードを利用して、Bluetooth ローネージとの接続をいち早く切り替えることができます。 使い方としては、80のネットワーク設定パターン情報は、スマートフォン上に選択できます。このパターン情報は、スマートフォンよりリンボの一部である、ルーターに Bluetooth と同じにて推信されます。ルーターは、パターン情報を受け取った後、叫び 3.0 に切り替えて、80のエンドノートをデバイスに伝える形です。 それから今回のディモで使っているセルラー通信技術もありますが、セルラー通信用モデルは g a t m と n b i o t が対応しています。ユーザーさんが設定されたエンドノートのパターン情報は、セルラー通信にてクラウド上で複製します。従いまして、スマートフォンより80個のエンドノートネットワーク環境をロケルで制御することが可能になります。 さらに、クラウド上で複製させた各エンドノートの状況をスクリーニングで確認することができます。今回のデモによって、IoT アプリケーション上にさまざまな無線技術を組み合わせさせて、同時に制御して動作することはご確認いただけます。 非常に素に応えるためにシンプルで快適なユーザーフレンドリーアプリケーション回数が可能になるための複雑でいろいろな無線技術をまとめて管理できるソリューシンなどを STM さんにマイコンをベースとした様々な提案を考えておりますのでぜひご検討よろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました